こんんばは、埼玉県からよろしくお願 い, ただきまので い, いだします。UI しゃ 山内、きはよう。 you <laughs> やんいやよ お願 い, いします。